オレンゲー今回は再びテイストオブフィンランドからお菓子を送ってもらったんでそれに関するビデオを撮っていこうと思いますテイストオブフィンランドキートス前回は、まあ、いろんなフィンランドのお菓子いろんなものを送ってくれたんでどれが一番うまいかっていうのをやったんですよでもね今回はねなんと彼らが送ってきた箱がこれこボつクスこれつまり 全部サルミアキかリコリスその2つのいろんな種類のお菓子を送ってきたわけ で, すでこれをもし食べるときにどれが一番うまいかってないわけだって全部まずいんだから<笑>このねブラックボックスを食べるにあたってうまいナンバーワン決定してもしょうがないなと思うわけだから今回はこのブラックボックスの中身で一番まずいのを 決定しようと思います俺にとって一番まずいのはどれかっていうトーナメントをやっていきたいと思いますじゃあ早速これ開けてみましょう い, いやーうわーすごいことになっちますよなんだこれはこれはこれ は, こ, れはこの中で一番まずいのを決定する ちなみにこれ何個あるのかな19個19個かってことはこういうトーナメント表でやっていこうと思いますグループに分けてそれぞれのミニチャンピオンを決めて最終的に4つの中から9人がそね OK じゃあ ルフマああ5つ選ぶよ5つじゃあさっさと食べていこうかスクララククーラとあら全然サラミ焼きに見えない色グループ A 一番最初 あ, あ周りがチョコレートでコーティングされててそれ甘いあれこれ これうまいんじゃないかな<笑>チョコであのコーティングされてて中がグミっぽくて中にサラミ焼きの味が入ってるとわーって出てくるんだけど食べやすい。食べやすいな。もう一個食っちゃったの。これうまい。<笑>いやいや、一番まずいのを決めた一回だから。もっとまずいの濃いよ。話になりません。<笑>うまい一回みたいな。次、これ。アイトスノーいいんないイ、ね、サラミ焼きミックス。いただいた。 うん、これこれこれまずい<笑>まずいね薬の匂い味でこのさにこびりつく感じうわあしょっぱいしょっぱいなあとからしょっぱさがくるのはまずいな最高ですねうーわきちいきちいぜちょっとこれ気分転換でスクラーク 全然、全然まずくない、これは。これはね、うまいよ。比べたら、全然うまい。だからもう全然ダメ。話にならない。うまくて。俺れソケレクリディットおー先生が黒板に書くチョークみたいな。ソコレソコレか。ソコレクリディットなんじゃこれスナックみたいな感じなのかと思ってた全然、だから、ぐんにゃーってなんか、 噛んでったら中からだんだんじわっとサルミヤキ汁が出てきたかなまあ次 A グループ最後スーパーサルミヤキ何がスーパーなんだってか蚊にくっつくなこれは<笑>そんなにサルミヤキ強いか。いこれなんかしょっぱさもないしんーベーシックなのかな何がベーシックか知らないけど<笑>じゃあはいってことで この中で一番美味しくなかったグループ A チャンピオンをヘッダッテレッテレッテッテッテッサーミヤキチャンピオンこれはねダントツでまずかったね最高ですあいつソーマラいネサーミヤキグループ A チャンピオンルーフマベラグリッツマット こいつ可愛いんだよね。わあわあ。うわうお、でかいな。なんだか。<笑>うわー、うー。嫌な感じ。うわ。めちゃめちゃ柔らかい。ベロにこれがペタってくっついた瞬間にね。あ、これ美味しくない食べ物だなって味が一瞬するから。<笑>これ結構まずいね。いいね。いいですよ。うわあわあ。 嫌な感じの甘さなんだよなんかどろっとした感じのなんか粘土食ってるみたいな<笑>いや粘土食ったことないけど次ドルキンピッピこれ知ってんだこれやだな周りは全然普通のなんかキャンディーみたいな感じだからな中なんだ中うわっ出たうわっ中のやつがブッシュあーこれもきついな やんなってきちゃったよ<笑>ため息出ちゃっょパンテリこれ前食ったけど多分大丈夫パンテリーああ全然全然いいよ噛んでも歯にベタッてくっついたりもしないしまあソフトだし比べたら悪くないってことはダメダメですねラックリッあなんだこれなんかコーティングされてますねあ柔らかい で味もソフトじゃあこれやばそうなやつメルカリはいくっつくなあれでも別にこのドクロのデザインとは関係ないっていうかそんなにハードな味じゃないなで多分これ中に何か入ってるとかでもなさそうだしまあ普通のサルミョッキーって感じジャケットが一番インパクト この中からどれが一番や激ヤバかって話なんですよで一個ずつ落としていこうかこれ全然これも全然これも全然これだよこれどっちかなどっちもまずい<笑>どっちがよりまずいかっつったらうーんそうだなこっちだこれかな落液マットイェーイこっちの方がまずかったと思うだからこっちの方が良かった ラクリチマットでーイエーイ勝ったールフマセッセーテレテレレテ レ, テレテチチチチチチラクリッベータさっきのと似てるラクリッチマットと似てるでもなんだろうなこっちの方が全然まだいい気がするなまあまあまあ これ全然うまいよああこれうまそうやだなうまそうなのあどんかミックスか色が違うなんだろううわっうわやばっうわっうわば う, ばうーわうわうわこれびっくりした なんかもっとチョコレートっぽい感じだと思って茶色いやつ食ってたんだけどさすごいもう噛んだ瞬間に中からプシャーってもうだからトゥルキンピプリと同じシステムだこっちのこっち食ってないんだよこっちの黒白の方まあやだなうわっもうこっちの黒い方は外がもうすぐごいしょっぱいうーわしょっぱ噛んでからがスタートだと思ってうーわしょっぱ何これえこれ かよこのお菓子普通ミックスしたらヤバいやつと大丈夫なやつ混ぜると思うけどヤバいやつとヤバいやつ混ぜてるこれ<笑>噛んでみよう怖い怖いな噛んだーんああなるほどね中全然なんかパンって出てくることもない外がヤバいやつと中がヤバいやつ超すごい超すごいやん最高だわこれ罰ゲームだよこれもうでもってのこれシスホルナ嫌だだって悪魔がもう こんにちはやばくないもうドラッグじゃんこれやばいストリートで取引されてるやつだよこれあべようえ何これうわっ何お菓子じゃないじゃんこれもう粉だよ粉粉が固まってるだけ噛んだらもうなくなる終わりなんじゃこりゃどのタイミングで食うのこれ<笑>これ食いたい時あんのこれかわいいでしょバンハットアウト はあ、かわいい、うん、そんなにインパクトがあるわけでもないね次サメエクスクラはいはい全然マシマシだよもうこのルフマイはもうもうこれもうこれが一番やばい最悪で最高ルフマ D シ ス, シスあーなんかミントですごい薬っぽい香りすごいスースースるバックスペーペうわーお何これ嫌な食い物だなこれああでもなんか思ったほど じ, じゃないななんか見た目のなんかキモキモ具合よりだからスクラックみたいなのはちょっとでかくしたっていうねちょっとチョコっぽいのも 風味としてあるしレイよなレイよなちっちゃレイよな全然悪くないキャンディーだななんだろうな舐めてるとちょっとベロがピリピリしてくるけどなん<笑>だあと匂いが特徴的だなソーセージとかすく近くで買い付けみたいな匂いなんか肉臭い肉臭い感じもあるなさらなきルートいただきますなんか固い グミでサミヤッキーモン焼きちょっとしょっぱいかなうわあでもなんかこれ最後の後味嫌だなうわ最後にしょっぱいのがブワーってきたななるほどグループ D はででででででででこれこれだな最初別にそれもなかったけどなんか最後にうわってきた<音楽>こんな感じすごいねなんか。 これで最終ラウンドだよグループ A からはアイツ・すオーマライン・サルミア・キテグループ B からラクリッツ・マットグループ C からはポーメイクスッ最後はサルミア・キ・ルードこのメンバーはすごいアベンジャーズだよねかっこいいなアベンジャーズまずアベンジャーズやばまずまずまずまずまずまずいということでねここまで最高の戦士たちが揃ったから スーパーパまます、まあちょっと こ, うこのグループ D 代表のサラメキルートだけちょっとどうですかね先に行ってみようかなちょっともう一回一っ食べるよ全部再確認ねしたくねーこのねブラックボックスのチャンピオン決めるからまあ地味にまずいアスロマン・エ、ね、サラメキこれも似てるねうわっ でもこっちの方がね早い口の中でエキス出てくるのが早いあこれなかなか強いですねこれしょっぱいんだなこっちの方がね<笑>いいですね素晴らしい試合をしてますよこれ嫌<笑>なしょっぱさラクリチマットこいつもねこのなんかデカさでパワーがあるんだよねまあ食べようあ嫌だ嫌<笑><や>だ<笑>なんでこんなことしてるんだラクリチマット ううわ、タイプの違うまずさだな、これでっかくて噛んだ時にグニャングニャングニャンってこのなんか嫌な感じのソフトな歯応えなのに口に入れた瞬間はほとんど味がしないっていうささっき半分ずつで食べたからまだ良かったけど一気に口の中に入れてもう口の中パンパンになっちゃうこれだけで味がどうっていうよりではね食べた感じっていうのは 嫌だなです、ね、タイプの違うバズさだからね素晴らしいよ泥を食ってるような感じの素晴らしいええー、ポンミックスポンミックスのミックス食いしてみましょうかポンミックスのミックス食いマジ なんでなんでそんなことするの<笑>どうして世界から戦争はなくならないの<笑>どうしてミックス食いするの<笑>みたいな<笑>謎のチャレンジうまそうなんだよねこの茶色いやつとか見た目はだからマジビビるっていうかお、うん、黒い方がまずい黒い方がまずいなうわしょっぱしょっぱすぎるだろうしょっぱいなしょっぱすぎるってうわかんだら中から茶色の中からう<笑> なもう目が目目がパーって開いちゃうなんじゃよこれ味覚が破壊された、はあ、ということでねこの9ンがスにどれがなるかっていうことなんだけどまあやりましょう4つあるから4位から決めていこう4位3位2位1位って落としていくから順番に4位はどれですかねこれだー4位は 3位はどれだーバーラグリズマットチャンピオンは最高のバズさはあいつのもらえるサービ焼きかポンメックスどちらがマズいチャンピオンなのかうーこれだーポンメックスポンメックスはクリンガースポンメックスポンメックスクリンガースこれびっくりしました 素晴らしい作品です、これは。素晴らしい食べ物です。チャンピオンです。ということで、テイストオブフィンランドさん。ブラックボックス。ありがとう。ちなみに、テイストオブフィンランド、セールやってます。コードを入れて、買ってください。日本にいるお友達とか、送りつけてあげてください。びっくりさせてあげましょう。サプライズです。人生はサプライズ。ということで、よくわかんないうちになったけど。<笑> また次回のビデオでお会いしましょうどれが一番まずいか私にとってのチャンピオンはオンミックスでしたバソメもい